イルハトあッた！あんた、北千住の駅で売って以来じゃないこのドされレやってくれたらハットーあ、あれそういえば私、死んだんじゃ…ど<音楽>、ど、ど、どういうことイルハトをあん わわののいいたしまほうしょうじゅになったのハート ギルホトはどんな魔法を使えるのこのクサレ根性が透けて見えてるなかった。そんなことよりも早く逃げないと危ないホットそ、そうだ私はさっき誰かの謎の光にやられて… ん<ペー> いや、るハとめっちゃ当たり強くないですか<笑>待 っ, てっていうかこんなキャラだったんだ<笑>。<笑>えっとねあとねあ の, あの<笑>ま今回も、まあね、前回に続きもツッコミがあ<笑>ツッコミが追いつかないみたいな感じになってるんですけどまずね私が私が一番皆様に伝えたいところこちらです。 選択肢2つ目ね「そんなものはない」ってそんなことあるいやいやいやいやだってさ絶対みんなそれにするじゃん絶対さなんかあの「いろはとはとむねチキチキロロ ロ, ロ」みたいなやつでさなんか力がそんなものはないみたいにするんでしょもうダメでもそ俺こそねあのガチの打ち切りルートじゃない<笑>あいやほんとねほんと頼みますねああののしかもななんだっけなんだだっっけけ あの呪文イルハトハトムネ玄米チキチキドカンドカンハムムハムハムハッハって言えないからねまずみんな言ってみてマジで言えないから<笑>これにしたら本当に私はおこですよということでね皆さん引き続き<笑>あの選択肢の対応でお願いします